えー、さて、それでは今日の、えー、と授業に入りたいと思いますけれども、えー、と前回ですね、そのコンピューターの基本構成の中で、その主規翼装置、メモリの配置の話を途中でした。ちょっとじゃあ、あのそのセクションのタイトルだけ書いておきますね。 このセクションで の, その前回の最後に説明した主な内容は、そのコンピューターのメモリというのは、まあ、基本的にはその1バイトを一塊として扱うと。それをそ れ, それぞれのバイトに0、ね、番地からアドレスという番号をつけて線形に配置するという話をしておりました。でえー、とその中で、とまあ その最近の計算機は特にあの性能が上がっていますのでその い, いくつかの何倍とかの複数バイト の, その情報を一度にまとめて扱うということでその、えー、とし一度にやり取りするあのデータ量ですねの単位をワード5というという話までしましたでそのワードはあの最近の、えー、コンピューターでは例えばあの32ビット4バイトもしくは 64ビット8バイトの場合が多いですよという話をまで終わったところです。で、えっ、ー、と今日はそのじゃあ例えばその1ワードが32ビットの場合のそのメモリの配置はどうやってるかというのをちょっとあの図を書くところから始めたいと思います。 で、えーとまああのー最、前回書きましたその、えー、とメモリの構成では、その1バイト単位 の, このメモリをこう1列にこう積み上げていったんですけれども、例えば1ワードが32ビットということになりますと、えー、この 一この1 マ, ス1マスはその1バイトのメモリーを表すわけですね。で、これを、えー、とまず最初に、まあ、0、1、2、3というふうにこう横に並べていきます。で、こ の, あの番号が、その前回やりましたアドレスを表しまして、で、えー、ちょうど1段にこの、この場合ですと、あの1ワード分のメモリーが並ぶように配置します。 で、その一段上になりますと、今度は、えっと、4、5、6、7と、順番に、こう、メモリを並べていきまして、で、これを同じようにして、だだだだと、こう、積み上げていくわけですね。で、で、それぞれ一段、一段が、これ、1ワードを表していると、いうことになります。で、最終的には、 これはそうです、ね、例としてその N バイトのメモリをうーんとあ N は4の倍数なんですけれども 1÷32 ビットで配置した場合には最後は一番上の段はまあ N マイナス 4N マイナス 3N マイナス 2N マイナス1というふうなアドレスの配置になるわけです。 ということで、そのまあ、あの1ワードがです、ね、その複数バイトに渡る場合には、まあ、こういった形でそのメモリを並べて、まあ、情報処理するということを、えー、と覚えておいてください。でまあ、この並べ方ですとか、それからなどはアドレスの付け方などはその計算機の種類ですね、あのアーキテクチャといいますけれども、その計算機の種類によって異なっていきます。 ですが、まあ、一般的には一般的な配置の仕方としてはこういうふうに配置をすることが多いと思います。<笑>ここまでいいでしょうか、はいえー。それからですねと、えー、これテキストにない項目で少し補足なんですけれども。 えー、CPU のレジスタという回路について説明、紹介しておきたいと思います。でこれは、えー、と実はですねあの、CPU については、えっと、前回の授業で紹介しましたけれども、CPU にもその今までお話ししましたメモリーと同じようにあの記憶するような、データを記憶する回路があると思ってください。と、まあ、あのレジスタは。 まあ、CPU が内蔵する、まあ、あの記憶回路ですで、まあ、特徴としましてはとまずメモリーと同様に、まあ、1バイトから数バイトもしくはワード単位で1個1個のレジスタっていうのが設けられています。 で、設けられているとすみませんで、えー、じゃあそのレジスタの容量ですね、個数はどのぐらいあるかっていいますと、えー、と今、あのー、の計算機に積まれているメモリーっていうのは、だいトでバイト単位ですると、 うんと数ギガバイト単位のものが珍しくないわけですがそれに比べればずっと小さな容量です。ですのでそのレジスタの個数は<笑>えーとメモリに比べるとずっと小さいという特徴があります。 まあ、あの何個ぐらいかというとこれはもうやはりその CPU の, あの構造によって異なってくるんですけれどもまあたかだか数十個程度というのが一般的ではないかと思います。 でそれから、えー、とじゃあ、この CPU のレジスターがですね、そのどういう目的に使われるかというと、その、先に紹介した、その主記憶装置、メモリでは、その主に、その、情報を保持するということが、えっと、主な目的なんですけれども、その、CPU は、あの、前回解説しましたりそり、その演算を行ったり、それから、計算機全、システム全体を制御したりといったような、その、メモリにはない、いくつかの機能を持っていますので、 の CPU のレジスタについても、そのようないくつかの特殊な目的を持つレジスタがあります。 そ の, その特定の目的を持つレジスタについていくつか主なものを、えー、と紹介したいと思うんですけれども、えー、とまずうーんと演算を行うレジスタ、えー、演算を行うレジスタ厳密には演算装置とつながっているレジスタというのがあります。 この三術演算などの結果が代入される。 でまあ、厳密にはそのレジスター自身が演算を行うとは限らないんですけれども、まあ、あの実質上はこのレジスターが演算を行う機能を持つと思っても差し支えないかと思います。<ス>というのがまず一つありますね。えーまあ、CPU にはその演算する機能が絶対必要ですのでその機能を実現するためにこの CPU にあるレジスターの特定のものが あのその演算の機能を持っているというふうに思ってください。で、2、えー、つ目の例としては、そのアドレスを指定するというあのレジスタがあります。で、えー、とこれはそのどういう目的かというと、主にあのメモリー等へのなどへのアクセスのためです。 これはどういうものかというと、その、コンピューターが情報を処理するためには、そのメモリに格納されているデータをこう CPU に持ってくる必要があるわけですで。その際には、このメモリがですね、これまで説明したように、こう、あのアドレスがついてで、特定の場所に格納されていますから、そうすると、あの、 やみもにデータを持ってきたんでは意味のある処理ができませんので自分の行いたい処理したい対象のデータが格納されているメモリーのアドレスを指定して例えば3番地からこのデータを持ってきなさいというふうな指定の仕方をしますそのアドレスの指定の際に特定のレジスタにこの持ってきたいデータが自分が参照したいデータを格納しているそのメモリーのアドレスを代入することで その目的とするデータを持ってくるというような仕組みが取られるのが一般的です。それからともう一つの例としましては、そのその現在のプログラムの実行位置を保持するという機能も の, のあ持ったレジスタもあります。 でえー、とこれはどういうことかと言いますと、そのこれはのそのコンピューターで の, そのプログラムの実行の仕方にも関わってくることなんですけれども、えっとまあの、情報処理などの授業でも皆さん習った人もいるかと思いますが、こ の, コンピュータこの計算機ですね、この計算機はその、 処理をさせる手順を一連の手順を記したプログラムというものとですね、それから処理の対象とするあのデータがですね、この一つのあのこのメモリの中に混在しています。ただし、と闇雲に出だらめに配置していたのでは、そのあのコンピューターがどこがあのメモリ、どこがそのプログラムでどこがデータかというのは分かりませんから、それはそれぞれのあのコンピューターのアーキテクチャー。 もしくはそのコンピュータシステムの設計の指針に従ってどういったところにプログラムを置くそれからどういったところにメモリーですねどういった場所にデータを置くということをこう決めながらこうコンピュータシステムというのを作っていきますで。で、えー、実際にその CPU がプログラムを実行するにはどういう手順で行われるかというとまあこれも細かい話はいろいろ異なってくるんですけども一般的にはその この現在のプログラムの実行位置を、実行位置ですね、これアドレスが代入されてるんですけども、このアドレスを保持するレジスターの値をこの CPU が取り出して、で、じゃあ次に実行すべきプログラムがあの書かれているのは、例えばこれあの3番また3番地ですけども、3番地だったらば、3番地 の, あのメモリの内容を読みに行きなさいと。で、CPU はそのメモリに指定して、この3番地の あの内容を持っていきなさいっていう風にしてデータを転送するわけですね。で、そこの3番地の内容に書かれたその CPU のための命令を読んで次の処理を行うと。それが終わると、えー、と今度は、えー、と次のプログラムの実行位置をですね、このレジスタから取り出して、で次の命令をあのメモリから読み出すと。 そういうい操作の繰り返しでこうあの、コンピューータ処理を行っております。でそのため の, その現在のプログラムの実行位置をあのアドレスを保持するためのレジスタというのがあの大抵の計算機にあります。で、えー、このレジスタには時々、まあ、コンピューターのアーキテクチャによりますけれども特別な名前が付いていて、 このレジスタプログラムカウンターというふうに呼ぶものもあります。<笑>えということで、他にもですねこの CPU のレジスタには、その CPU のアーキテクチャに応じていろいろな機能を持ったものがありますけれども、大体、 今の述べた3つの例は、えー、とほぼどんな種類の CPU にもあの、まあ、搭載されていると思って過言ではないかと思います。 えー、とすみません、今日はちょっと、あの、板書の進行が多少変則的になりましたけれども、あの本来ですと、あの左側から順番に埋めていって、次に右側に行くものなんですけれども、今日はちょっとか書いていたら、つい腕が滑って、右側を先に埋めてしまいましたが、あの一応番号を振っていますので、適宜フォローしてください。で、ま あ, あの、そうですね、この先ほどメモリの配置を書いたように、 えー、まあ CPU も、にも、まあいくつかそのレジスタがついあります。で、えっ、ー、と、ま、ああの、メモリの方には、えっと、 順番にアドレスが振られていましたけれどもあの CPU のレジスタにはその名前が付いていることが一般的です、まあ、アルファエットの1文字とか2文字とかそれから単語のような形で の, あの名前がいくつかの種類のレジスタについていますで、まあ、これはあの名前の付き方はその CPU の種類によって異なりますので、まあ、今回は省略しますけれども、まあ、こういった形でそのメモリと同じような情報を保持するレジスタというのが CPU の中にも 搭載されているということに注意しておいてください。で、えー、っとで、これからですね、今後、メモリの話をしたりするときにですね、そのまあ、皆さん、どのぐらい実感が湧くか、えー、っとやってみないとわからないんですけれども、あのしばしば、このそろばんのモデルを用いることがあると思います。 これは僕が独自に考えたんですけれども、えー、とちなみに皆さんそろばんは知ってますよねそろばん知らない人っていますかはい少なくともあのまあえっ、ー、と日本で教育を受けてきた人であればそろばんは多分小学校あたりで出てきたんではないかと思いますしあとま あ, あの海外にいた人ももしかしたら知っている人いるかもしれませんけれども えっ、ー、と、これは、あの、そろばんモデルというのは僕が勝手につけた名前なんですけれども、これからしばしば話をするときにですね、この1ワード1ワードっていうのを、こう、そろばんに見立てて話を進めることがあります。<笑>で、えっ、ー、と、普通の、あの、そろばんはですね、あの、皆さんよくご存知のように、えっと、受信で、 で各桁に5の玉が1つと1の玉が4つあるそろばんは皆さんご存知かと思いますけれども、えー、ここで考えるそろばんはですね、うん、例えばえっと三十 2ビットでしたらその1ワードこのそろばんの桁がですね32ビットでしたら32桁の桁を持つとで玉の数は各桁1個っていうことにしましょうですのでまあこんなふうにですね玉が1個だけ各桁についていてそれが上がったり下がったりしているというような で、えっ、ー、と、でまあこれとですね、その今まで話したその計算機 の, あの話をメモリーとの対応付けをしようとすると、まあ皆さん多くの人はお気づきだと思いますけれども、この玉の上がった状態下がった状態をこの計算機のデータの0と1に対応付けということですね。まああのどちらでもどちらをどちらに対応付けてもいいんですけれども、まあえっ、ー、と、 一般的には、その、玉の下がった状態をあの0に対応づけて、まあ、上がった状態を1に対応づけるというふうにしてみます。まあ、僕はそうしてみますが、あの、皆さんは、その逆の方がいいやっていう人は逆にしてもらってももちろん構いません。大事なことは、その、玉 の, の上がった状態、下がった状態と、それから、その、計算機のメモリーの0、1の値とですね、1対1の対応をつけるということです。1対1の対応がついていれば、まあ、えっと、<笑> まあ、ど, ど, ど, どうでもよいということになるんですけれども、えーっとまあ、こういった形のそろばんが、まあ、計算機の中 で, です、ね、こうデータを保持したりあるいはデータを操作したりするのに、えー、っとこう使われているといいますか、まあ、こういった形でこう使われているということであのこうあの対応づけてもらえればいいんじゃないかと見 て, 見, て見てみてはどうかなというふうに思います。 でこのソロ版 の, です、ね、その次にその動作の性質についてそのいくつか今まで述べてきたあのメモリやレジスタの話と対応して見てみます と, その、えー、とメモリ、レジスタともそのこういう形でこうソロ版でにありますように何らかの値を保持するというところは共通しているわけです。でえー、とメモリとそのレジスタで異なる部分は何かというと いくつかありますけれども、一つはその例えば演算ができるかできないかという違いがあります。メモリは単にこのそろばんの内容を保持するだけですね。CPU から指示を受けて、メモリを、このデータの内容を記憶しておくと。あるいは CPU から指示命令されたら、このデータの内容を取り出して送ると。で えー、基本的にこのメモリっていうのはこの自分でこのデータの内容に対する操作はできないわけですね。それに対して例えば CPU の, その演算を行うレジスタでは直接このそろばんの球を弾いて演算ができるというような区別ができるではないかと思います。で、えー、と今後そのこれから例えばその計算機のあ実際 の, その数の演算などの話の時に このソロ版のモデルを持ち出して話をすることがあるかと思いますので、えーとまあ、あの参考にしてもらえればというふうに思います。ここまで何か質問などありますかいいでしょうか。はい。で、それで大体 1.1、セクション 1.1 ですね、テキストの8ページぐらいまでは終わりということにしまして、で、えー、と次、テキストの9ページに あのセクション 1.2、全勤記法というのがありますけれども、えー、ひとまずここ、これは今は飛ばして進みたいと思います。えー、多分あの全勤記法については、後でかるべき時に議論する時があると思いますので、その時にもう一度あの復習することにしたいと思います。一応あの、内容を読んだ人は分かるかと思いますけれども、あのこれはあの皆さんがあの微積分で、えーと 勉強したあのラジオとかスモールオーなどのようなあの表記も含むようなものです。<笑>まああの計算基数学用にはそのえっ、ー、とラジオスモールオーの他にえっ、ー、とまあもう何種類かのその全金表記というのを用意しております。 それでは、えー、ととテキストの11ページですね、第2章 の, あの数値と数式の表現、えー、基本演算アルゴリズムというところに入っていきたいと思います。 でこの章ではまず、セクション 2.1 で数値の表現ということでタイトルがついておりまして。でまずそのこ 計算機上で、例えば数値をどのように表現するとかですね、そういう話から入っていって、計算機上で表現された数値に対して、効率的な、効果的な演算を行うにはどうすればいいかといったような手法の説明から、説明を進めていく、ゴロードマップになっております。で、う セクション 2.1 は数値の表現ということで、こうあの、説明がいろいろありますけれども、えっ、ー、と、実は、ここのセクション 2.1 の内容は、えー、前回の授業でだいぶ、あの、先回りして説明をしました。ですので、えっ、ー、と、要点だけ、あの、かいつまんで復習したいと思います。えっ、ー、と、まず、その、計算機で扱うデータとして、そのビットとバイトの概念がありますという説明があります。 あそれから、えーと、もう一つワードですね。ワードの概念ですね。で、えー、とこれはあの前回の、えー、と授業でもやりましたので、必要な人はあの講義ノートの該当する箇所を見て復習しておいてください。それから、えーと、ワードに関してなんですけれども、 今後の議論の中で1ワードは N ビットというふうに表します。でこれもあの以前説明しましたけれどもこの N っていうのはあの現在では32や64の場合が多いということも注意しておいてください。 それからです、ね、次の要点としましては加減乗除などの基本演算をこれから考えていくんですけれども基本演算を例えばあるアルゴリズムではその基本演算が何回必要かというようなことを考えていくわけですけれどもこの基本演算の単位としてワードを取るとだからワード単位でその演算を何回行うかということをあの議論しますということを注意しておいてください。 えー、とこのワード単位というのはどういうことかというと皆、えー、さんあの小学校からですねこうあの足し算や引き算を学んでそれから足し算や引き算の筆算を学んでそれから、えー、そうう段階を追って い, いろいろ学んできたわけと思うんですけれども例えば、えー、と筆算をそれにしても2桁同士の数の加減算あるいは3桁同士の数の加減算っていうふうにこう桁数をだんだん増やしたりあるいは 主にここに関することだと桁数をだんだん増やしてこうあの計算をいろいろ考えていたと思いますで。そういう観点からするとその例えば3桁同士の数の加減算よりはその10桁同士の数の加減算の方が手間がかかるっていうのは多分自明ですよね皆さんにとって。でそうしますとその計算ある計算をしようと思った時にそのどのぐらい手間がかかるかっていうことをあの調べるためには そのどのぐらいの単位においてその手間がかかるかどうかその単位を一つ指針を決めておく必要があるわけですそれが例えば一 桁, 桁の加減算を単位としてその計算の複雑さを測るかあるいは例えば3桁か5桁3桁の加減算3桁の加減算だと例えば小学校の中学年ぐらいえとうちの上の子は これ小学校4年生ですけれども、小学校中学年ぐらいとか、それから5桁ぐらいの加減算だと、小学校の高学年とか、そういった形で基準がいろいろ異なってくると思うんですけれども、これはやっぱりその計算機による、おけるその演算の複雑さを議論するためにも必要になりまして、いろんな単位で考える場合があるんですけれども、少なくともこの授業においては、この あの演算の単位やワード単位でその計算の複雑さを議論しますということです。で、このワード単位っていうのが、そのじゃあ本当にいいんですかということなんですけれども、あの先ほど説明しましたように、あの CPU の方はですね、あのレジスターっていうのはだいたいそのワード単位でこうメモリがレジスターができております。で、えっ、ー、とでこの CPU における例えば一回の あの演算ですね1回の演算というのもワード単位で行われる場合が多いですですから、えー、と こ, の計算機この計算機におけるその計算の量に関するその複雑さを議論する上ではじゃあ CPU の性能に合わせてあのまあ議論するのが妥当だろうと思われますのでそうします と,、えー、と CPU はワード単位でその還元算を1回ずつ行いますから、まあ、ワード単位でこう考える。 のはまあ合理的ではないかというふうに思います<音声>えー、とそれからですねえっ、ー、と、えー その数値を表現するのにその、まあ、どういう符号を使うかっていうことなんですけれどもうんと、まあ、これからその行う計算というか皆さんがすでにあの日常的に行っている計算においてはその皆さんが実際にこう現実の社会世界で使うその数値とですねそれからあの このコンピューターが使うその情報との間に何らかの対応付けをしてるわけですよね。で、えー、っと多分もうそれは二進数でやってるっていうのは皆さんよく知ってると思うんですけれども、まあ、基本的にはその皆さんが知ってるように何らかの対応付けをやってるってことが大事なわけです。で 数値の表現における本質というのは、一つ、本質の一つですね、本質の一つとしては、我々がその実際に扱う、現実に扱う数値と、それから、 それらをその計算機内で表現したものですね。これ、符号とも呼ばれますけれども、この両者の間に、1対1対 応, 対応があるというのが、本質的に重要なことです。で、逆に言うと、その、 この両者の間に1対1対応が取れるような、そういうその数値の表現の仕方、方法、体系であれば、まあ、基本的にはどんな表現の仕方であっても、あの計算というのはうまくいくはずなんですね。で、実際に、その計算機が生まれた頃というのは、その、うんと、まあ、1940年代の終わりですね、大体第二次世界大戦が、 あの 終, わる 終, わった終わるか終わった頃にですねこう何人かのもしくはいくつかのグループでほぼ同時にこう独自にその計算機を作るその取り組みがなされ始めましたけれどもその当時っていうのはその実際にこうお互いに連絡を取ったりすることもなかったかと思いますしそれぞれの人たちが自分で考えたやり方でこう計算機を作りましたから、えー、と実際にこうそれぞれのグループでこの数値とあのデータの 表現のですね対応を考えてこう計算機を作ったわけですね。しかしながらこうあの最初の計算機の発明から何十年か経ってこの計算機がこう一般化します。で企業もそういうあの計算機を作って売るという会社が出現して、でより多くの人たちがこう計算機を使うようになったりする。そうするとこうそのうちですね例えばあのある A 社の計算機でこう使った 計算したデータをですね、違う異なる B 社の計算機で使い回したいというようなこう欲求がこう現れたりするわけですよね。まあそれはこう使う方の人間としては当然のことだと思うんですけれども、えー、そうすると次に何が問題になるかっていうと、じゃあこの A 社の計算機でこの数値を表現する方法と、それから B 社の計算機で数値を表現する方法が仮に異なっていると、そのままの形はデータは使い回しできないですよね。で、えー、とそういうことが重なると、こう、 あのいろんな計算機を活用する上では不便だなっていうことに多分皆さんも話を聞いていれば気づくのではないかと思います。そういうことからですねあのだんだん、えー、とじゃ あ, あのそれぞれの会社が独自 の, その数値の表現の仕方をしていてはデータの使い回しができないし不便だから、えー、とみんなで共通した表現の仕方を作りましょうというふうにしてですねこの標準化という流れが でできてくるわけです、まあ、多分これも自然の流れだと思うんですけれども、えーとまあ、ただ自然の流れではあるんでしょうけどあの、まあ、いろんな人が努力してですねその例えばそのいろんな計算機を作る企業ですとかそれからこういう符号を考える人たちですねあの、まあ、学者科学者ですとかそういった人たちの でみんなでこう一生懸命議論しながらこうあのコンピューターの標準的な規格というのができてきてそれでがですね回り回って今あの私たちがいろいろなところから情報を得てそれを活用できるというそういう環境を享受しておりますまあちょっとあの話がそれましたけれども本質的にはこういうことが重要だという話です でえー、それではあのもう少しです、ね、具体的に今度は、えー、テキスト の, あの11ページのーちょっと下の方にありますけれども、えー、と整数の表記について表現について話をしていきたいと思います。 まあ、この辺の話は多分、1年時の情報の、で、話をやられたこととだいぶ重複しているかと思いますので、部分あるかと思いますので、適当にこう復習がてら聞いてください。で、歴史的にはその計算機ではですね、この数を難進法で扱うかっていうのは、 あのいろいろな試みがあったんですけれども現在においてはほとんどの計算機ではまず数を二進法で扱うというのもまず大前提です。 で一応、以下の説明では1ワード32ビットとして説明を進めていきたいと思います。 これからです、ね、その符号なしの整数の表現とそれから符号付きの整数の表現というのを紹介したいと思います。 サインのインテジャーとも呼ばれますけれども、あの符号なしの整数ですね。で、とじゃあここでですね、そのまあ、1ワードのメモリを表す、えー、箱を書きまして、でえー、とそれぞれにそのどういう値が詰まっているのかというのを順番に書いていきますけれども、 右の方から順番にビットの番号をつけていきます。0、1、2、3、4。で、一番左側のビットは31番としましょう。で、そこに、B の0、B の1、B の2という値を右から順番に詰めていきます。で、一番左が B の31という。 あの値ですねでこの b の j というのは、えー、と0か1のいずれかを表します。 でえー、とこれがですねこれ、この形で一つの整数を表現したいんですが、まあ、これが表す整数の値ですね、整数値をまあ V とするときに、 じゃ逆に言うと、この V という整数ですね、この V という整数を、えー、この1ワードのビット列で表すにはどうするかっていうと、えっと、2の0から31の、先ほども説明しましたように、 あのー、これは二進数で表すということですので、まあ、直接この V をですねこの二進数で表したとき の, のビット列をまあこうで こ, うこの数を表すということにします。で、まあ、BJ を定めると。というのが、まあ、あの符号なし整数の基本的な。 表現です<笑>えっとまああの例も多分そんなに出すまでもないと思いますけれども一応 ええと、このゼロが、あのゼロが、ゼロだけが並んだそのビット列というのが。まあ、十進数ではもうゼロを表すと。で、基本的にこの符号なしの整数の表現では、あのゼロ以上の整数のみを表します。で、仮に。 一番右側のこの b の0だけが1になった場合にこう1となるわけですね。であとは以下を同様にしてこうあの2進数での表現がまあ受進数の数に対応するという形 で, で最終的にそのどのくらい大きな数までこの不合な指定数で表現できるかというと一番大きなこの不な指定数というのはこのビット列が全部 1の時ですね。で、えっ、ー、と、これはその受信数に直すと、そのいくつになるかというと、まあ、これも多分、あの、容易に計算できると思いますけれども、えっ、ー、と、2の32乗マイナス1となります。まあ、これはすぐわかりますね。具体的にこれがそのどのぐらいの数かっていうと、まあ、これを僕も、あの、計算、手で計算したわけではないんですけれども、一応、あの、いろんな本に出ていますが、 まあ、10進ですとこういう形、こういう数になりまして、まあ、大体10進で10桁程度の数ということになります。ですので、えー、と符号な指数ですと、まああの、10進数ですと0以上、まあ、この値までの数を表現できるということになります。 で次に、えー、と符号付き整数、符号な整数となりましたねこの符号付き整数の説明をします。で、えー、とこのときにあの2の歩数と呼ばれるあの数も出てきますので、その説明をしたいと思います。 で、えー、先ほど、あの、符号なしの整数を紹介しましたけれども、まあ、あの、現実、あの、扱う数値は、符号があった方が都合がいいこともあるわけでして、まあ、例えば、お金の計算を、えー、しようと思ったときにですね、その、符号なしの整数ですと、あの、例えば、 ある会計の収支を表して黒字だったらいいんですいつもその収入が支出を上回っていればいいんですけれども、えー、とたまにその支出の方が収入を上回って赤字になったりするとこう符号なしの整数ではこうどう表現するのか困ったりするわけですよね。でまあ赤字のだったらば例えば負の整数で表すというのは 多分皆さんすぐ思いつくと思うんですがそうなりますとやっぱり符号のついたあ の, の整数も表せた方が、まあ、何かと便利な場合というのは結構あるわけですでそういうわけでじゃあ符号のついた整数を表すっていうふうにはどうすればいいかっていうことを考えるわけなんですけれどもまあ多分、えー、と考えろと言われてすぐに思いつくのはそのこう符号なしの整数の表現にあの プラスかマイナスの符号をこう表す情報をつければいいのではないかというふうに思うんではないかと思います。えー、ですので、例えばうんと、そうですね、1だったらはこういう表現しますから、あのこれに例えば符号を表すビットを1ビット加えて、マイナス1だったらはこの表現にか、この表現に加えてその符号のビットを1にすると。まあ、そうい う, うにすれば、比較的安直に。 表せるると思えるわけです、えー、しかし、えー、と実際に、あのー、今の多くの計算機で使われている表現というのはあのそういうものではない と,、えー、と2の歩数を使った表現だというのは多分、あのー、情報なんかの授業でもやられたと思いますが、えー、とちょっと2の歩数の忘れたって人どのくらいいますああそうですかわかりましたじゃあいい機会なんで復習しておきましょう。<笑> えー、とまず、じゃあこのビット列から先に書きたいと思います。あついでに言っときますけれども、あのえー、と情報の授業でやって したたこととがある内容を忘れててまっっからといって別に恥ずかしく思う必要はありません、この授業に関しては。えっと、一応、あの、何も、特にその、コンピューターに関する予備知識がなくても、あの、この授業は、あの、理解できる前提で話はしたいと思いますし、それから大事なことは、その、やっぱり、その都度その都度、あの、必要な時に理解しておくっていうのが大事だと思うので、あの、その辺は、あの、 恥ずかしく思うことはありませんから、ぜひこの機会に身につけてもらえればと思います。それで、まあ、こんなふうにですねあの、ビット列の表現は先ほどの符号なし整数とほぼ一緒なんですけれども。うん で、えー、先ほど符号な指定数とちょっと異なるのは、えー、この一番左のビットの働きですね。えー、ここは、ここにその V の符号を入れます。V の符号をこの一番、えー、と左側のビットで表します。でその表し方は、えっ、ー、と、正ならば0で、えー、負ならば し、まあ、しましょうとで、えー、と実際の数値は、えー、この残りの31ビットですねだから先ほどの符号な指定数に比べるとその1ビット分減りますけれどもこの、えー、と右側の31ビット分でえ数値を表すと。 まずこういうメモリの使い方をするというのに注意しましょう。で、えー、ともう一つその大事なことは負の数を2の歩数。 えー、とこの英語で言うとその例えば補集合を表すようなそのコンプリメントというあの語になりますけれどもこれで表すというのが特徴です。 でその2の歩数というのはいかなるものかというのを説明するためにまずその与えられた n に対してマイナス n をそのこの2の歩数を使って表す手順を復習しておきます。ああ、0をなくてもいいか。n に対して。 えっと、多分演習の授業だとあの、誰か分かる人って当てて説明してもらうかと思うんですが、まあ、講義ですし、3年生の専門科目ですから、そこまでしなくてもいいですかね。で、えー、っとまず一番目にやることは、この与えられた n のこのビットをすべて反転させます。 えー、と反転というのは一応あの確認しておきますと1ならば0にして0ならば1にするという操作ですねで次の手順としてこの1で操作した数に1を加えますえっ、ー、と以上です でこれによって、えっ、ー、と、この、これによって、その作った、その2の個数のマイナス n というのは、どういう性質を満たすかというと、えっと、n と加えるとですね、ちょうど0になるという性質を満たします。ですので、 えーとまあ、どちらかというと、あれですね、この我々の数学的な発想ですよね。マイナス n っていうのは n の下方の逆円であるというふうにこう、数学では逆円定義、あ、下 方, あ逆円下方の逆円っていうのはその元の数と加えると0になるの数のことを言うっていうのがまあ我々の数学のスタイルで の, この逆円の定義ですよね。マイナス n の定義です。ですので、実はこの2の個数の表現っていうのは、そうい う, こう数学的な、あの カホの逆への定義にちょうどぴったり合うような表現をしているということがわかると思います。一応あの例題を一つやっておきましょう。 この例題では非常に初歩的なものなので1ワードを4ビットとします。で、その4ビットの内訳なんですけれども先ほどの符号付き整数と同じように数値が3ビットプラス符号を1ビットとしましょう。 で、これで、例えば、その、2ですね。二えっ、ー、と、二という、この数を入力して、これに対して、このマイナス2というのを、こう、得ましょうという話なんですけれども、えっ、ー、と、まず2ですけれども、2は、えっ、ー、と、まあ、二進数直すと、1、0ですね。で、 えー、と今正ですので符号ゼ0と。ここが一番左が符号ですよね。符号でまあとの3ビットが値だと。でこれに対して先ほどの説明しました手順を順番に適用していきますとまず手順の1番で ビット列を全て反転させると。そうすると、えー、これ0を1に直し、1を0に直せばいいですので、まあ、1101になると。なりますね。で、2番目で、1を加えると、えっ、ー、と、ここ、これですね、この数に1を加えますと、 えー、と1の位が繰り上がって 1, 1, 1, となりますでこれが実はマイナス2の2の歩数による表記になります。でまあそれを確かめるためにはもともとのこの2の表記とですね表現とこのマイナス2の表現を加えて0になるということを確かめればいいんですね。 実際にこれ加えるとゼロになるということがすぐ分かると思います。で、ついでに言います と, うんと、この、この2の個数の表記とですね、先ほど、あの、符号な指定数のときでやったような、この、えっ、ー、と桁の、各桁の数の定義ですね、これにもう少し数学的な意味付けをあの加えたいなと思ったときに、どうすればいいかっていうと、 この実は符号の桁がポイントなんですけれども、あの、この場合は、この符号の桁をですね、あの、マイナス8の桁と思えばよいと。だと思うと。そうすると、えっ、ー、と、ここをマイナス、ここが1のときはマイナス8だと思って、で、それに、えっ、ー、と、ここで4が加わって、ここで2が加わりますから、そうするとちょうど、 この結果がマイナスに一致するわけですですのでこの符号の桁というのは実はこの例で言うとマイナス8の桁だと思って計算すると数学的にもついつまが合います。 そうしますと、あの、先ほどの、その、一般的な、その、数ですね、V に対して、えっ、ー、と、今のような形で、その、書く桁をどういうふうに定めればいいかっていうと、ちょっとすみません、ここに書き加えますけれども、えっ、ー、と、まあ、これがですね、V を表したときに、じゃあ、書く桁はどういう整数を満たすように表せばいいかっていうと、 ここまではその符号な指定数とほぼ一緒ですね。ただし、えっ、ー、と、右側の30桁だけこういうことをすると。で、ここから、えっ、ー、と、一番その符号ビットの値かける、えっ、ー、と、2の31乗を引くと。まあ、こういう、あの、値をこう満たすように、この各桁の、あの、値ですね、bj を決めなさいというのが、 この2の歩数による符号付き整数の表現となります、えー。ここまでいいでしょうか。まあそんなに難しくはないと思いますのであのまた、えー、と後で復習してみてください。<笑>はい、ちょっとすみません黒板行ったり来たいしてすみませんが一応こういう形で、えー、とまず1ワードの 符号なしの整数と、それから符号付き整数が定義できます。で、えー、と次にですね、その、あの不動小数点数 の, あの話をしたいと思います。であの、このテキストでは、その12ページの、えー、と下3分の1ぐらいであの説明が終わっておりますけれども、 えっ、ー、と、いくつかの理由があって、えっ、ー、と、このテキストにない補足の説明をもう少ししておこうと思います。で、あの、理由の一つとしましては、あの、この浮動小数点数というのは、えっ、ー、と、今回その我々が学ぶ、その計算機数学ではほとんど出てこないんですけれども、逆にその世の中の計算の大部分で、あの、現れるものです。えっ、ー、と、皆さん、多分、 これからです、ね、就職したりしてエクセルなどでこういろんな計算もするかと思いますけれども、えー、そういったいろんなデータ処理の中でも、あのー、整数で全ててデータ処理をするというのはごく多分まれでしょうねあの一部の科学分野を除けばほとんどはその数動小数を使いますで、えー、しかもその駆動小数の演算にはあのー、いろいろ誤差が伴ったりしますので、えー、そういったことをきちっと あの知った上でこう扱うべきだと思例えば特に皆さんあの数学科の出身ということになりますので一応あの数学を収めたものとして、えーとまあ、コンピューターで出てくるあの数についてもあの少しは一通りこり学んでおいた方がいいと思いますので、えー、とやっておきますというのが一つの理由 で, でもう一つはあの僕自身が割とその自分の研究でこの不動小数をあの 使っておりましてで<笑>、まあ、数学、純正数学ではほとんどあの、それほど多くは出てこないと思うんですけれども、あの僕はどちらかというと、その数値計算もあの伴う計算を行っておりますので、まあ、そういったことから、ちょっとあの、駆動小数について、少しあの詳しく紹介したいと思います。 で、えっ、ー、と、まずですね、その、この不動小数について、その、まあ、念頭にあるのは、その実数を限られた桁数で禁似したいという話です。えー、ここですでに禁止という言葉が入っているように、すべての実数を正確に表せるものではないということに注意してください。もちろん、いくつかの数は正確に表すことができますけれども、あの正確に表せない数も、の方がたくさん、 あり ま, すでまあ一つの例としましてその10桁の10進数での実数を禁じするという問題を考えてみましょう。 えー、と我々は今ですね、この、まあ、十進数が入る箱がですね、十個与えられて、で、これをいかように使ってもよいから、あの、なんか、実数を近じをする数の体系を作ってみてくださいと言われたことにしましょう。皆さんがそういう課題を与えられた。どうしますかまあ、いろいろやり方があるかと思いますけれども、えっ、ー、と、一つ、そうですね、考えるのは、うんと、まあ、 実数を禁止しろって言われていて、えーとまあ、全部の桁を整数に使っていては整数しか禁止できませんか ら, からもう少し例えば小数点以下の何桁かをもう禁止できるようにしたらどうかというふうに考えてみるわけですね。で一つの例としては、まあ、皆さんいろんなやり方あると思うんですけども考えると思うんですけども一つの例としてはこの V という実数。 まあ、v という数で近似するときに、これを例えば5桁を整数部に使って、もう5桁をこう小数部に使うと、まあ、そういう近似の仕方も考えることがでいいかと思います。 ねまあ、こういう形で実数を禁止してみましょうと。でこの時に、えー、と一応符号の情報は別と別のところに何か持って良いことにしましょう。 で例えばこういうその表記、表現をしたときに、えー、とこのとき表現できる数値の範囲はいくつからいくつまでですかっていうと、うまあ、これも皆さんすぐわかるかと思いますけれども、この体系で表現できるあの一番小さい数というのは、えー、とマイナス99 99,999.9999 ですね。で、V というのは、V がそれの範囲はここ、 これ以上の値で、で、えー、とこれで表現できる一番大きい数はいくつかっていうと、この符号をまあプラスにしたものです。そうすると、大体うんとまあ10の4乗ですね、絶対値10の4乗ぐらいの大きさの数を扱うことができると。まあ、こういう表現を一つ考えましょう。 じゃあ次にですね、次に考えるのは、とりあえずこの今の表現の仕方で、絶対値が10の4乗ぐらいの大きさを表せるんだけれども、同じ桁数であのもっとその大きな数、絶対値の大きな数を表したいときにはどうすればいいかということをちょっと考えます。で、その際には、ちょっと表現の仕方変えるんですけれども、 かなり変わって整数部を1桁にする。で小数部を8桁にする。で一つ一番大きなポイントはここに10の何乗っていう項を設けてで最後の1桁をここの指数に使う。というのを考えてみます。 をチャイムなりましたね。えっ、ー、と残念ながらここでチャイムが鳴ってしまいましたので、えっ、ー、と今日はあ次回はですねこのえっ、ー、と二つ目の表現で、えー、一体そのどのぐらいの範囲の数が扱えるかっていうのを調べた上でえっ、ー、とこれからその不動小数点数 の, あのもう少し詳しい説明定義に入っていきたいと思います。えー、ここまで何か質問ありますでしょうか。はいじゃあ今日はこれで終わりにします。お疲れ様でした。